집에또대면수업이라고꽁이네치과병원야내집진짜좋지그렇게까지정원하고차마도나여긴차마진짜못올라가겠다참더워서초등학생같다 <웃음> 앞머리진짜잘라야겠다너무길어짜 <웃음> 기친구있진짜진짜지짜진초록색인짜진짜메이플같다가로 진, 진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜진짜 맛있게드십쇼와맛있겠다이런떡다내가진짜맛있 어, 스좀적어안이거먹오다이거먹는다이먹는다이거여는다이거먹는다이거먹는이거먹먹이거먹는다이거이는이는거이 음그러니까이거먹어도배불러다나씩먹었시라로제파스타인가제일로제파스타제일로거파스타 선생님퀄리티가좀안좋아하다여기가있습니다장비하고사람들양시간이너무길어납니다 の皆さん、この記事、読みましたか日本6月から入国規制緩和、日本で3日間の隔離免除。あの帰国してからほぼ1年半ぐらい経ったんですけど、まあ、日本人でもないのに、3年しか住んでないのに、うん、その街並みとか、雰囲気とか、えー、と匂いとか、そういうが恋しくなる感情。 やったんですけど、今年が終わる前には日本に行けると思うので、その日本語の感覚感を失わないように、だ普段も日本語を話す習慣を身につけようと思います。うなん、でも話さない人がいないんですけど、仕事でも。チュープロでいいねクリップあ、あんここれ<笑>チューブになってる、こうチューブになってる。 マヨなんですけどこうベーグルにもめっちゃ似合うし多分サンドイッチとかにも似合うと思います。 あのー、サインがなくて、普通一般人はサインないじゃないですか。で、さっきちょっと練習して、こう何がいいかなーと思ってちょっと練習したんですけど、まあまあ可愛いのが出来上がりました。こう、丸のまあを顔にしたスマイルなんですけど、結構サインっぽくないですか<笑> からもう、一応毎日日本語を使ってはいるんですけど、最近はジャパンラジオという、ね、ジャパンラジオっていうアプリなんですけど、NHK とか日経とか KBS とか、このいろんなニュースが聞けて、こリスニングの勉強には結構おすすめします。 洗浄などにこの工業で旦那だんだんにちょっと薬買ってきてってお願いしようとしたんですけど取引先と飲み会があって帰り遅くなるから自分で直接買いに行きます。<笑> 私は普段、普段本当に週1回ぐらいしかメイクしないんですけど、あの、フリーランサーなんですでも最近はちょっと気温も上がってきたせいで、日焼け止めとこのパウダーは必ずしてから外出をしています。近くに行くときも。これは、あの、VT コスメティックスのシカノーゼルンマイルドパウダーなんですけど、こう日焼け止め塗ってから軽く、ちょっとテカテカしてる。 肌をきれいにしてあげるために使っています。猫この成分を見たら分かると思うんですけど、高量で本当に鼻に優しい成分が多くて、お出来物とか全然なくて、ほぼ毎日使っています。 さっき食べたベージュを全部吐いたので。 消化しやすいものを食べないといけないから野菜を買える1人前の半分の半分4分の1です。明日 結構前から1日1パックをしてるんですけど最近はあの VT コスメティックスのーーデイリーススジングマスクを毎日していますでこのマスクはベビーとかの雑誌にも何回も紹介されたことがあってこのコスメのレビューサイトでレシートマスク部門でも1位になった商品らしいですこの緑のパッケージにトラが書かれてて なんでピントがちょっと合わないのあのトラシカーとも言われてるでパックも結構薄くて保湿力も密着力もいいし10分でできるので私は髪の毛を乾燥しながらパックをつけています私は結構ひどい乾燥肌なんですけどこのパックをつけて水便クリームをたっぷり塗って で寝るとと朝までしっとりしっりて化粧のノリも良かったですまあ、30枚セットなんで1ヶ月ちょうど1ヶ月でコスパもいいしあとどっか行っちゃった専用のピンセットも入ってて衛生的にもおすすめです。